タが仕かける10の質問、うん、はい、ということで、えー、やってきました金曜定例10の質問ですね、えー、<笑>ついにね服が変わりましたここまででずっと4週間ぐらい飛びためでやってたんですけれどもついにあの服が変わりまして、えーね、あのそしてあの登場していただく方もまた今までとはちょっと違う世界の方からねお越しいただく。 ことになりました。あの今まであの、ボーカルさんとか多かったんで。はい。<笑>違う世界って何。<笑>やばい。うん、なんか、このまま、回、ま、ってやばいことにな、なりそうなんで、あの、淡々と進めてまいりましょう。<笑>えー、今回のゲスト、ゆうきさんでーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日初対面でーす。<笑>やっぱいました、やばい、やばい。あの、さっき、ゆうきさんに、あの、自分見るだけで笑う、<笑>え、言われたんですけど。<笑> <笑><笑><笑>なんかすごい笑ってるんですけど大丈夫です。頑張りますはいであの10、ね、の質問ね今まであの8回ぐらいかな多分やった7回か七7回やってきたと思うんですけれどもあの当時の原稿どっか行きまして、えー、質問変えましたということで今までねあの見ていただいた少者様にも新しい気持ちであの見ていただけるかなと思いますということでこちらですねあの、まあ、1個10秒で この10質問に答えていくとそういうルールなんですけれども求められるのは頭の回転と口の回りどうでしょう頭と口回りますか頑張りますまあす、まあ ゲ, ーム実まあ、ゲーム実況やってる人なんで回りましょうねー<笑><笑><笑>はい、うん、それでは、えー、早速やってまいりましょう<笑>はいではまずお名前お願いいたしますうきです生年月日えー、とですね生年月日がですねちょっと非公開ですね8月8日です 好きな食べ物。好きな食べ物チーズです。趣味。趣味えー、バンド演奏ギターです。最近あった面白いこと。面白いこといや今が面白いです。<笑>今までにあった恥ずかしい思い出。恥ずかしい思い出恥ずかしい思い出ですああの好きな交差点の真ん中で転んで人に助けてもらったって人みんなが怒りました、ね。<笑>すごい落ち込んだ時にすること。落ち込んだ時ゲームで行きまする、ね。え旅行するとしたら行きたい場所。 昨日一億もらえたらどう使うシ、うん、えっ、ー、とですね、第二のムーブを設立しますシ今後の目標シえっと、橋田さんみたいに面白くなりたいありがとうございます<笑>自分そんなに面白いシ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>、うん、いや、もう一気にあの先やつの面白いことで今が面白いって言われたんですけれどもシ、うん、なかなかね、ちょっと最近見ないお答えでシ<笑>うん あります。今、まあまあ、までやっ、今までやってます。なかなか見ないお<笑>っぱい出てどうするの？<笑>どれどれ？何のこと？<笑>うん、あのさあのー、今がと今が一番面白いという人今多分これが初めてだったんでね。皆さんの過去のこといろいろあの一、ー、週間前でいろいろ話してたんですけれども。<笑>うん、はいえー、じゃあ。 えー、今までにあった恥ずかしい思い出で助けてもらったのはみんな転んだそうなんですよ、はい、昨日のの交差点でめっちゃ転んで冬で、はい。めっちゃっていうか転んだんですけど「はい、こあ大丈夫ですか?」ってこうみんな助けてくれたんですけどその助けてくれた人みんな転んで、はい、こう周り全員転んじゃったっていう<笑>あのスケートリンクはか中なんですかね えてあと一億もらえたらどう使うということで第2第二のウームを作るとそうですねやっぱりユーチューブ事務所を作ろうかなとおーおじゃあ今お茶ミクレーターとさはどんな方集めたいですかこんな方大量に集めたいのね大丈夫かプ集めてやめといた方がいいと思います<笑>ということで話し方を教える十のスマゆウきさんでしたーありがとうございますやば緊張するこれ